どうも、6代目です、えー、今ですねこの畳業界今公正競争規約という業界独自の、えー、ルール作りをやっているところですまあいろんな団体がちょっと関わってきてますんでなんか最初とは違うような方向に進んでいってる感がありますけど、えー、とりあえずですねまだスタートはしていませんで、えー、まあ 昨日も九州で説明会があったんですが、まあ、私、ちょっと行きませんでしたけど、えー、その中でですね、まあ、あのまだスタートしないから、これは一応、使用例だと私は思ってますが、えーですね、あの最高級品、高級品などの用語、ですね、えー、まあ規約の第10条、特定用語の使用基準というものがありまして、えー、そういう高級品とか、あの最高級品とかですね、 将議会が「いいよ」と言ったもんじゃないと言えないさあ畳屋さんの目利きって何なんでしょうねえー、まあでそこで用意されているまあ私は例だと思ってますけどあくまで例だと思ってますけど判断基準のイメージですねえー、最高級品がまあ熊本さんまあ の日のさらさ日のさらさです。高級品日の桜。日のさらさ日の桜というのは、まあ同じイいサの品種の日の緑という品種のブランド名であってで。まあその上位が日のさらさ。う、えー、ちですね。その日の緑という品種自体はあまり使ってないんです、えー、特徴としてやっぱ細い細くて綺麗に見えるのはあるんですけど。どうしてもですね。まあ。 ったりすするんですねあとは焼け方が白っぽかったりこれで高級品なのかとどうしても耐久性が若干落ちちゃいますんでこれ最高級品白っぽく焼けて最高級品私はどうかなと思いますいい畳を持ってて長く使って飴色になっていいツヤが出るんですそれが出にくい素材が最高級品あくまで例だと思いますけどどうなんでしょうか そのあたり、あと、まあ、ここから駆け足で多分バタバタ行くんでしょうけど、そういう JA という一団体のブランドが最高級品だというのはどうかなと思います。おかしいと思います。えー、日の緑。今の国産の畳表のかなりの数を占めてます。でも、 なるだけ使わないようにうちは頑張っていますやっぱり畳って普段使うもんですからすれやすいっていうかまああんまり長く持たないようなイメージがある草をお客さんにあんまりどんどん進めきれないっていうのがありますあんまり使ってないようなお座敷みたいなのはいいかもしれませんけどでもやっぱり艶が出ないので出にくいのでお座敷にしてもなんか後で ななんかなと思います全部があるわけじゃありませんその日の緑もものすごくいいのが時々ありますただちょっと難しいですね、うん、在来系の品種でいいやつ最高級品でいいじゃないですかねなんでその日の緑にこだわるんでしょうそれでは6代目でした